い自分、ま、でしょ きょ う, いい、ね、おう今の晩酌はこんな感じ。 やっぱビール飲みたいなさっき買ってきたビールちょっとレモンサワーをチェイさんにするお乾杯<笑>よしチェイさんするかできたちょっとコンビニで私買いすぎたわ、まあ、ちょっと飲みながら <笑>飲みながらハロスで<笑>今日はワンプレートおつまみマカロニサラダキャベツのペペロンチーノ明太子キムチきゅうりあと焦がしちゃったけど鶏胸肉の玉ねぎかさ増し焼きこんな感じよいしょ生生生あ見て これにね、ジンにね、ついてたんだ、ジングラス。可愛 い, い涼しげで。瓶買ったらついてきた。もうちょっ と, っとこ、OK。あれでは、今日も乾杯お疲れ様でした。 いいね。おいしいわ。いただきます。食べながら話す。いただきます。お腹減っちゃった。うんうんうんうんうん。しく焼けた。みんな食費って一人暮らしの方食費 っ, っ, っ, っていくらぐらいなんだろう。まず5月 46,57 円でした。 スーパーパで約1万 2,000 円使ってて、まあ、1万 1,000 か1万 1,299 円でお酒はスーパーじゃなくて私格安で買ってるのでそれが 7,959 円でコンビニで1万 1,454 円も使ってたビール買っちゃったりとか あとお菓子アイス買ってる、うん、コンビニ行きすぎコンビニで買いすぎ問題ありだね私、えー、外食は外食した費用のよいあて外食で使った費用は1万5340円 結構なんか私外食の場合会食その仕事の人と一緒のこととかが結構多いから思ったよりも外食費は高くなかったすこれが5月の食費でした次6月6月の 合計は52076円残ったお金の割に食費が少ないなと思ったの。うんスうん、こういうところだよダメなところ。 スーパーパ1万9443円でお酒金額が1万2784円でコンビニ9022円外食1万827円でしたはいコンビニ出たコンビニコンビニに行き過ぎです私はダメですよ お菓子買いすぎです。いやコンビニでお菓子買いすぎだね。ちょっとダメだよ。ね、今、閉めるわ。なんかね、格安だけで足りなくて、ビールとか買っちゃうんだよね。スーパー行って買えばいいのに、格安行って買えばいいのに、何をやってるんでしょうね。 で忘れてる の, かあのフォーダストリームのガスシリンダーはね大体1ヶ月で2本ぐらい使うから1本は多分2000円ぐらいかなだから毎月ね4000円はプラスでかかる2万減らしたいね2万減らしたい目指せ食費3万円だなうん無理かな ちなみに外食費の中にゴールドとかウーバーのお金入れてる。ではデリバリーのお金デリバリーのお金を外食費にもみんなみんなは食費にどれぐらいかけてますか教えてください。 自分で作ったリストを眺めちゃうよあの基本もう現金ってほぼ使わなくて全部カードだから同じカードだからあのそれの明細をダウンロードして振り分けして私はちょっと頑張って節約をします乾杯<笑>乾杯 食費はすごい高いけど今他に何使ってるって言われたら光熱費でしょあとドラッグストアのトイレットペーパーとかティッシュとか以外買わないんだよねあまああと高いのはタバコそれ以外は洋服はねワンシーズンに12着買うか買わないかって感じもう毎回だって私は同じ服着て出てくる 弱いよね、ごめんねそう基本洋服買わないあと化粧もう毎日しないじゃんだから、はい、今持ってる化粧はマスカラはねマスカラとあと何前で描くやつなんていうのアイブロウ、わかんない<笑>とかはなんだ、半年に1回。 買うぐらいで今使ってるファンデーションなんて1年半違うな2年前ぐらいに買ったやつまだ使ってるからねなくならないんだもんそうそんな感じだからね私もう基本食費なのまあ食費こんな感じ この計算合ってるかななんか、食費が月5、6万にしては本当に貯金たまらないんだけど。稼 ぎ, 稼ぎが少ないからだ<笑>今回、収支出してみて、収支っていうかね、計算してみて思ったのが、今までちゃんと自分の食費って把握したことがなかったの。やばいでしょ、だからお金たまってないんだけど。 それを毎月やると節約しようとかねいろいろ思うじゃないけどそういうのが大切なんだなって思った35歳にして初めて思った私すごい税金払ってんだ酒税にタバコ税<笑>すごいカメラが曲がっててぷっくりしたよ<笑> 違うさっきね気がついたことがあるのコストコは現金で払ってたの私それを6月に入れてなかったわなんか6月の残ったお金の割に食費が少ないなと思ったのたコストコが入ってなかった、はあ、こういうところだよダメなところ そ ん, な感じそんな感じ分かんないよ。んか節約するとこがは私間違ってるなと思ってて1個思ったのがこの前髪昨日自分で切ったの失敗してんの絶対<笑>そんなのは分かってるの それで前髪切ったのに明日私美容院行くんだよ昨日前髪切って失敗したって思ってもう嫌だなって思ったから明日美容院行くの<笑>本当トアホでしょだったら初めから言っとけばいいのになんかね節約するとこ間違ってるよねもう本当ト嫌な時間があるよこらってコンビニ行くのだけやで、ね。